るうん回だけるうん、横から出てますね。そうそうそう いやいいやせんよ。 ちょっとこぼれてるね。 あっこれこれ。これ どうぞ。<音楽> Oh, my God.